こんにちは。こんばんは。どうもテケピーです、うん。原神のプレイしていこうと思います。と言ってもデイリー任務とかをやるだけです。ここのやつからやろうかな。眩しい日の光鬱陶しいわね。今はレザらの好感度を上げているので入れ替え。 好感度10まで上げたら名刺がもらえるからね可能な限り名刺も集めていきたい 今はええガンとアヤカをメインで使ってる。かかり。プレイスキル低いので敵が挟まってくれるのはありがたい。捕 ま, まえた。縦、うん、持ちうざいな。 次はここのやつをやろう。私と共に雨宿りをします。雨降ってる。綾香のスキルで固まってくれるから楽でいい。 二つ目完了。こののどかな時間がもっと増えると嬉しい三つ目はこっちにしよう。 どこかへ行きませんか Thank <laughs> you. を探す任務かひ人像にいるらしいあいたあんなところに。 危ないじゃあ戻ろう 4つ目も完了次は生物取りに行こうかな急がなくてもいいのよ。 今しのぶを入れた編成にしてるんだけどこの生物良さげだよね4セットにしたいけど足りてないこれを取りに行こう 忍ぶと草元素と水を入れて元素反応を起こすと火力が出るらしいだからちょっと試してみようサンプルを取りに行こう。 もう5000ダメージくらい入ってるまああんまり強化してないからこんなものか終わりね撤収。うん へっ結局あなたにかぶってしまう音が聞こえる。 いい感じだったかも結構ダメージ入ったと思う7000くらい入ってるねいやこまれ やばいやられちゃう。 ぶだってしまった羽もらえるかな これの星5が欲しいんだ二回目はカットさあデルカの羽ね 残念出なかったまた今度取りに行こうそういえば武器変えようかな いいだろあこれ元素熟知が上がるこっちにしよう確かイベントでもらったやつだレイラの武器は後で変えておこうしかしすごい見た目だな。 まのうの風の衣装ともうに合ってるでは最後に10連ガチャをやって終わろうと思いますラヒーが来てほしいなおこれは星しご定かて シだえイシアうーんイシアもしのぐ監督も嬉しいけどマヒーだ。